6代目です本 日, 日本ハムから電話がありました何だろうと何の営業電話だろうと思いましたらよくよく聞いてるとうちに届いたお中元の中に日本ハムで作られたものがあったらしいんですが、えー、表記上ちょっとおかしい部分があったと自社生産のお肉を使っているという表記に関わらず実は 記者生産の肉ではなかったということでした青畳工房6代目、ね、えー、っと食べても問題ないということでしたえー、そして新しいのまた別に送りますのでという内容でしたまあ確かに表示のインチがいかんですまあどっちも食べていいということでいただきます食べても問題ないので、ね、いただきます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 それではこれからもよろしくお願いします6体目でした